後陣七瀬の猛攻に苦戦を強いられる桜川九郎後陣七瀬は普通の怪異ではない七瀬狩りの死後、怪物として実体化し強大な力を持ったのはなぜなのか次回、想像力の怪物